今回はお腹を凹ませるためのプランクこれを腹筋に3倍効かせる方法として紹介していきます腹筋はどうしても首や腰が痛くなってしまうプランクをしても腹筋に効く感じがしないそういった方は今回のプランクをやってみてください、はい、皆さんこんにちはタートルです 今回はですね、プランクで手を万歳することによって、腹筋にたった20秒で3倍効かせる方法があるんです。プランクというと、このように、キープする。腰が反れてしまったり、腹筋に効く感じがしない。そうなるとやらなくなってしまいますよね。今回は20秒だけでいいです。1回だけではちゃんとできるかわからない。そういった方のために3回頑張ってみましょう。3回行うことによって、筋肉をしっかり使うことができる。やり方のコツがだんだんとつかめてくる。 そういったメリットがあります20秒の3回1分でいいです動画を見ながらチャレンジしてくださいそれでは紹介しますプランクはお腹に効かせるコツがありますそれは腰をしっかり丸めてお腹を締める息をできるだけ長く吐いて腹横筋を使うこの2つがポイントになります通常は肩の下に肘をつくんですが今回は万歳します手も足も肩幅万歳した状態で膝をついたまま 腰を丸めて胴体部分だけを床から浮かせます。これは腰が反れていると体が持ち上がりません。しっかり腰を丸めてお尻を締めてキープです。これを20秒間頑張ってみましょう。腹筋に3倍効くのでちょっと辛いかもしれません。一緒に頑張ってみてください。それでは行きます。スタート。このままキープ。 体がもし上がらないよって方はちょっとだけ肘を手前にしてもいいですできるだけ息を長く吐いてうわー頑張ってお尻を締めてよし OK 一回ね腰を少し丸めてくださいそれでは2回目いきましょうだんだんと腹筋に効いてくると思いますそれではいきますスタート しっかり腰を丸めておへそを抜き込む感じです体をしっかり持ち上げてお尻を締めてどうですか皆さん浮いてますかよしオッケーあともう一回ですちょっとね膝を抱えてちょっとだけこうやって転がってください よーしそれでは3回目いきましょう徐々に、ね、腹筋に効いていきたいと思います<笑>よしラストいきましょうスタートどうですか皆さんラストしっかり腰を丸めてお尻を締めてお腹をへこませながら息を長く吐いて1つしです 痛うおお疲れ様でしたどうでしたか万歳したプランクプラスアルファ膝をつくことによって腰を丸めやすくできます通常肘とつま先でやるプランクではなかなか難しかった人腹筋に効く感じがしなかった人今回のプランクをやってみてくださいそして腹筋というのは腹筋がある人ほど力が入るのでお腹が早く疲れます平気だよって方はちょっと腹筋弱い場合もあります週に2回